やっと待 大, 大塚です。さ い, い。 野おですお出口は左側です。<笑><笑><笑><笑> ああ逆にそういう。<音楽><音楽><音楽>